皆さんこんにちは。今日2回目の演舞をさせていただきます。柏から参りました柏よさこい踊り答えと申します。えっと今年の曲消磨来福あの笑う角には福来たるということで踊ってる方にも見てくださってる方たちにも福が来ることを記念しながら一生懸命踊ります。よろしくお願いします。 皆様ご覧くださいませ